はいおはようございます。おはようございます。え四、ー、月の夏の二十 10… じゃないですか、ね。二十。はい。朝のダチョウ見に行きます。行きます。暑いですね。今日は暑いらしいよ。夏日って言ってた。いやーでも昨日もすごく暑かった。さあ今日は東京は二十七度。早も 多分26度ぐらい、もっともっと上がるかもしれない。昨日。自転あ、自動車の中に置き台にされる子供の気持ちがよくわかる、はい。え。マジ。え、暑い中。車の中に寝てた。ら大変なんです。えー 回、は、避、い。危ないです、ね。はい。よいしょ。いや、この。いいよ。<笑>はいはいえー、ど、どこまでのか、まあ、任せるわ。はい。うんとじゃあ。あおやめ。一応卵は取っといてくれないって言ってた。あ, あ。 あ、そっちから見える方から聞いて。<笑>もう、アズピージーじゃん。ちょっといてくれて。はい、卵が落ちてる、二連続。はい。 じゃんさて。アマ<音声><音声> おはよう。もうさんがも後輩も順調に増えてますね。うん、よかった。あの、パタパタしてるのは。うん。あんな感じで産むんでしょ。そうなんです。今はもう、産んだ後っぽいでよいしょ。 おはようございますああこっちに。 農場長はぐるりと一周回って、先にマッ。うん。チーズって言ってた。ああ。あの天気のりのうですね。天気のり。あ、うん、島さんがいないな。うん。 でもあ、そう今あので確かにこの間読み上げた時32ばっかりだったんです。<笑> あれ、今日もしかしたら、見えるかもしれない、うん、そうね、まだパッカーンって出てこないと思うけど割れてたりはするってこと割れるかもしれないしさあ、この動画を見てくれてるみんなそろそろ新しいひなが生まれるぞ 大きくなりましたねなったねもうたぶん忘れられちゃったんじゃないかなま<笑>あ、その可能性はある、えー、メスうん あ, あ、そこにいたよし、ね、こりたメスの方お願いしてもいいですか OK 願い事が おはようございますおはようございますあよしさあ熱の楽園おはようございます孫はあるかなあ今本当なさげみんなおはよう みんな書店の位置に座るのね。決まってんのかな？その場所。私はこの席。のでの。ええー。ま, また同じ行動して。今度はすぐやめちゃったね。なんだろ練習なのか。はい。という感じで。 朝の見回りでした。皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。チャンネル登録、高評価よろしくね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。